さあ YouTube の配信のテストをしてみたいと思います。とはいえ特にやることもないので相変わらずの読書にしていこうかなと思いますけど読んでいくのは初めての催眠術この初めての催眠術本当にここ最近出た催眠関係の本ではとっても良くて かその割にそんなに話題になってる感じがないのは何とも悲しいですけどなんかね結構ま評価はされてるような気もするんですけど、まあ、これがじゃあ標準になったかっていうとこれが別に催眠の標準に今ねネット界隈の催眠の標準になってるかっていう感じも全くないですよねさあでは初めての催眠術読んでいきましょうかこの本なんですけどいつ出たのかな 2020年秋でしたね今は2021年の夏だからちょうど1年ぐらい経つのか、えーまあ、作者はね漆原正隆さんで出版関係の仕事をされてるのかなでもともと大学院であの催眠の研究をやってたりとかあとはマジックをねやってたりとか、えー、する人。 あったみたみいですね誰ながら直接あのお会いしたことはないですけども論文とか書かれた文章は何個かね読んだこと、まあ、これもちろんこの本も読んだ読ませていただいてますけど僕からするとまあなんかちゃんとしたま あ, ある程度こうアカデミックなねあの言説というか考え方ができる人なのかなって思ってあこういう人が もっとね、あのー、影響力を持ってくれたらいいなって思うんですけど、あんまりそういうタイプでもない、ね、催眠で何かっていう感じでもないみたいですよね。は、ま、じ、あ、めにっていうね、ところがあって、えー、目次的には第1章、準備編、第2章、準備編2、第3章、実践編1、運動案児、第4章、実践編2、禁止案児。 第5章実践編感覚記憶暗示第6章応用編催眠を自由に使いこなすってい う, う構成になってますねか自分も昔催眠に関する本をね書いてみようかなと思ってどんな構成にしようかなとかいろいろ考えたりしたこともあるんですけどなかなか難しいんですよねなんかどうしても、 難しい説明かから入りがちになってしまううというか催眠とは何ぞやみたいいな話いやまあその催眠とは何ぞやって話をしないでいきなりね催眠のかけ方っていうのもなかなか難しいんだけど結局なんか催眠とは何ぞやっていうのが結局その催眠のかけ方にもかか関わってくるというかつながってくるからそこがねあのいつもの悩みどころだなと思って今がねみんなが思っているなんか当たり前になってる 催眠っていう催眠とはこれであるみたいなのがまあ共通認識がないしなんかある程度ぼやっとした共通認識はあってもそのぼやっとした共通認識は正直古くて間違ってるってもずっと僕は言い続けてますけどそうだからまあ古くて間違っているその催眠とは何ぞやみたいなのをベースにみんながその催眠の実践をするからうん こうちょっとうまくいかないよなって思うところがずっとあるんですよね。まあ、そういう意味ではこの本の「催眠とは」みたいなところについては非常に、あのーまあ、いいとこをついてるなっていうふうに思うしその「催眠とは何か」っていうところで、えーまあ、この状態論と非状態論というところのね論争がありますけど、まあ、ここをま あ, ある程度分かりやすくね、あのー 誰でもね分かるような感じで、あのー、記載したりとかあるいはその歴史について、えー、問題があるっていうところについてあ問題があるよっていうところとか最後のかかりやすさの話で研究についてとか、あのー、もちろん、あのー、もっと突っ込んで書いてほしいなって個人 僕, の僕からするともっと突っ込んで書いてほしかったなと思うんですけどけど入門書としては本当に必要十分な内容を書かれてるなっていうふうに思っててすごく これが標準になってほしいっていうふうにとても個人的には思ってるんですけどなってないですよね多分ねなんかそれが本当に残念だなと思いますけど読んでかえ初、ー、めに そうです、ね、まあ催眠本のね書き出しの話としてはまあよくある話ですよねこの催眠「あなたの思う催眠は?」みたいな話で、まあ、テレビや小説のね物語の架空の話の怪しい、ね、ものなんじゃないか超能力なんじゃないかというふうに思ってませんかっていう書き出しから入るだけどそれはそんなことないですよ実際にありますよっていう書き出しですよねでまあでまあ私自身があその経験して出会って で、あのー、研究をして実践もして催眠とはこういうものだというふうに思いましたというところでえ特別なものではなく日常の中に存在している身近な現象ではないかというふうに思ったと。でここねあの人が知覚し体験している世界は、まあ、大小あれどな常に何らかの暗示の影響を受けていますって話ですけど、まあ、けどここら辺のここら辺はまたなんか自分はあんまり好きじゃなくて催眠は 日常にあふれてますよねっていう無言説は割と何て言うのかなネットツイッターでもネットでも あ, のあふれててまあそれはなんか一つその催眠は怖くないよみたいな話をするためにいや催眠って実は特別なものじゃなくてありふれてますよ現にあなたも今催眠にかかってると同じようなものですみたいな話をするでこれはその説明としてあの安心させるためにはとっても別にいいとは思うんだけども だからにじゃあ催眠をやりましょうって言った時にこの催眠は現実にありふれてるあの世の中は暗示にあふれててあなたは暗示というものから逃れられていませんっていうその極端なあの説明は、まあ、それはそれで 逆, な逆に催眠っていうものが。 のまあ、本来の催眠は、まあ、それが本来の催眠というのは難しいけど僕が持ってるような催眠とはちょっとまたかけ離れちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよねそうだからうーんここについてはね僕はあまりさいなんか賛同できないなっていう、まあ、まあ本の書き出しとしてはよくわかるんだけどうんそこはちょっと違うんじゃないかなっていう気はしますね。 続いて読みましょうか例えば催眠ではそうですねうん、まあ、この本のね、あのーまあ、いいところはあのーまあ、統計的に一定の人にはあのー、一定の暗示の反応が起きるものだ っていうね前提に立ってる話で別にこれ嘘じゃないと思ってる嘘じゃないというかウ嘘じゃないと思いますけどという話でまあその 後, からす後から出てくる話なんですけど人人に1人は味覚の変化を体験することができるこれは別に本当だと思うんですけどじゃあ味が変わる催眠をがまあ4人に1人あるんだったらじゃ あ, よあの日常生活の中でそういうことって起きるよねってそれって催眠って だよねみたいなロジックっていうのが、まあ、さっきと同じなんですけどうん、まあ、催眠と同じメカニズムで起きてるかもしれないけど催眠と同じメカニズムで起きてるものは全て催眠なのかっていう話なんですよね。でそれを拡張しちゃうと催 眠, 催眠のメカニズムってその細かいところじゃなければ人と人とのコミュニケーションみたいな話になっちゃって。 えー、もうざっくり言っちゃうとなんかコミュニケーションでこんなこと起きるよねだから催眠って催眠だよねみたいな話になっちゃうとこれって何も説明 し, してないことになっちゃってうーん人は1人では生きてないよね生きていけないよねみたい な, うんなんかそんな感じになっちゃってうんだからそのこういう事実があるよねって4人に1人まあ味の変わる体験をすることができる。 じゃあこの事実からすれば、えー、日常生活の中 CM とかいろんな中でそういう催眠的なスクリプトみたいなのがあるとでこの結果味が変わる人がいるんじゃないか、まあ、それも事実かもしれないけど2つの事実があってそれと催眠を無理やりつ結びつけるのはまあ違うんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですよね同じようにうんなんか考えが変わらない人っていうのがいてそれが暗示によって考え方が変わる。 これもちょっとなんか違くてうーんその催眠というねそのお互いにこれは催眠だぞっていう文脈の上で 催, の催眠暗示というものがあってでその結果あーなんか強烈な体こう認知的な変化みたいなのがもちろん起こりうるのは事実だと思うんですけどじゃあそれとおなんか思い込みなんだよ人 がみたいなそれって催眠の暗示と同じだよねみたいなこのロジックは僕は違うなって個人的に思ってるんですよね。で, そうでこのあとね、えー、読みますけど言葉を与えられるだけで立てなくなったり何かを好きになったり自分の名前を忘れたりするのです。 それほどまでに暗示の力は強く人の認知は借りやすいものであるそうした上で日常に望むことはさまざまな示唆を与えてくれますビジネスやスポーツ人間関係に役立つのは言うまでもなくより大きな見方で捉えれば世界に今巻き起こっている分断を乗り越える手がかりになるとさえ私は考えています治療者でも研究者でもない一般の人がな ぜ, をなぜ催眠を学ぶのかその意義はここにあるというふうに思いますこれね えー、催眠を学べばですねこのビジネススポーツ人間関係に役立つでしょ大きく変えばこういろんな人間の考え方を変える一つの方法になるんじゃないですか手がかりになるんじゃないですかっていうふうに言ってますでこれは別に嘘じゃないと思いますえっと催眠を勉強することで、えー、あの事実こんなに人はあのー、変わるんだというか、あのー、見てるものさえ変わるんだとか えー、感覚でさえコントロールされてしまうんだっていうのはそれはあの嘘じゃないしうんその通りだと思うんですけどなんだろうそれをなんか催眠を 通, す通したからじゃなくてそれは別になんか普通のその他の心理学をやってたって当然そうだっていうふうに僕は思うわけですよね。んかことさらこれは別に催眠に限った話じゃなくて。 逆に言うとなんでその こ, こ, ここをんかその催眠だからこれが分かりますよねじゃなくて当然さまざまな心理学 の, あの研究を見れば人間 の, その認知とか 思考とかいろんなものがその本人の自発的な自由意志でこう出てきてるものではないということは当然なんですけれどもそれをなんかこう催眠を持ち上げるためにほら催眠でこんなことが起きるんですよ、まあ、それは事実なんですけどもそうすればほら日常生活でこんなにいろんなことで催眠を知ったら役立つじゃないですかっていうのはまあその催眠の本だから仕方がないんですけどそれは違うよねって思う。うん でこういう書き方をしてこういうふうにやって催眠を勉強する人がいるから世の中の見てください催眠をやってる人たちのこの万能感僕は催眠ができる見てくださいこう人に幻覚を見せられることができます言葉だけで幻覚を見せることができるんだからこんなすごい私私は人の心を知ってますってなっちゃうんですよねいや別にその催眠を でそれを分かること全然悪くないんだけどそれは本当に胃の中の革地 で, でそれはこうい う, なんかこう書籍のこう催眠に関する本を持ち上げる催眠を持ち上げるダメだから書かれるフレーズだってこれを真に受けてうん私は催眠を知ってるだからもうビジネスもスポーツもこんなに何でも役に立つんですよ催眠はっていうのはそれはこれ嘘だと思ってますね僕は。 ここら辺のね書きぶりはまあ催眠の本格なら仕方ないのかなと思いながらももっと冷静に書いてほしいなっていうふうに個人的には思いましたね、えー、続き読んでいきましょうかね、えー、催眠についてはこれは全く僕もあ同感です えー、一応ねあの心理学勉強してきて、えーまあ、そういった資格も持ってますけれども別にこれをその催眠の知識があの専門家だけにですね、あのー、制限されるべきだっていうふうには思っていませんただその正しく広まるべきだと思ってますまさしく正しく広まらないし、まあ、一部の人たちが、まあ、デマを流してるというか、あのーまあ、古かったりとか あの間違ってる情報がまあ広まってる現状にある中でえきちんとしたあの話え理解を し, してくる知識が広まればいいなっていうのは私も思ってます。この手の話をするとまたあれですよね、あのー、いやいやいや、あのー、結局科学的に正しい催眠なんて今のところ明確になってないんだから諸説あるんだから みんな違ってみんないいって話になるんですけどこれは明確に違いますからね私が考える最強の催眠と過去いろんな心理学のです、ね、研究厳密にいろんなものを統制してさまざまな要因を排除して催眠というものを研究されてきたものの考え方が、えー、諸説あるんだからどっちも正しいっていうのは全く全く違いますよね。この手の手論調も本当にすごく嫌で いや結局催眠ってなんだかまだ分かってないでしょって、うん、だからあんたが言ってるのもその一説なんだから、うん、私が言ってるのも正しいかもしれないでしょっていうそんなわけないじゃんねどう考えたって、うん、だけど、まあ、堂々とそういうふうに言う人いっぱいいますよね、うん、で、うん、なんか科学っぽいことおそれっぽいことを言ってる人たちはたくさんいるんですけど、うん ちょっと突っ込めばというかちょっと考えれば、うん、全然違うなっていうのも本当にそこら中にあるっていうふうに思ってますけどねここら辺はねだから正しい情報が広まってほしいんだけどなかなか難しいよなっていう気持ちもありますよね個人的には、まあ、それこそテレビに出てるようなねあの著名なあ催眠術師さんが 真っ当な催催眠を勉強していや催眠とは本当はこうだよっていうふうに言ってて言くれるのが一から僕みたいなねなんかあの知名度もないし別に本気でやる気もない人が一生懸命「催眠のね催眠とは本当はこうなんですよ」ってことを言ったってもうそれは誰も聞いてくれないでしょうって思ってるんですよだったら既に知名度ある人が、あのー、正しく伝える、まあ、ある意味その正しく伝える勉強する責任があるんじゃないかっていうふうに個人的には思ってるんですけど うーんまあ、難しいですよねなんかマジシャンが種明かしをしてしまうとその人の意義がなくなってしまうような気がするっていうねなんかジレンマがあるんじゃないかなって気はまあしますよねその正しい催眠知識とかじゃなくても今現状で別に まあ、その人は多分困らないんだと思うんですよね。有名な催眠術師さんたちは。うん。逆に、なんだろう。いや、今まで自分はこう思ってたけど、勉強したら実は自分間違ってましたとは、まあ、言えないですよね。だけど、なんか催眠で食ってくるんだったら、なんか、 ずっと勉強してほしいし新しく知識がついたんだったらそれをなんだろうなうそういうのを発信してってほしいなって思いますけどねなんかね、とある有名な催眠術師さんのオフ会みたいなの参加して 自分はそうやって催眠のね催眠というか心理学の研究とかしてますって言った時に私も研究してますよと私はお医者さんと一緒に共同して何だったかなまあなんか脳のなんか状態を画像を撮っていろんな研究をしてますよ協力していただいて私はもうちゃんと研究してますからみたいな風にまああの別に僕は何も言ってなかったですけどあのー 事 前, 事前にというかあの自分はあのそういう催 眠, 催眠というか心理学 の, の専門的に勉強してますって言ったら予防線を張られましたからね私は研究してますとお医者さんとはねまた権威を持ってくるんですけど仮に別には別にお医者さんとあのなんか脳画像を撮ったあお遊びをやったんでしょうけど研究とは何ぞやなんてことは、まあ、その人は分かってなかったですねんー 本読んで勉強することを研究だって言ってる人もたくさんいますからね。催眠の研究家ですみたいな人はまあネットにいっぱい転がってますけど何してるんですかって言ったらまあ文献読んでますってね。まあ、もちろん文献研究もありますけどね。それはただ単に知識の吸収で勉強じゃないんですかって研究って何ですかっていうふうにまあ個人的には思いますけど。だからまあ僕も別に催眠を研究してるわけじゃなくて。 心理学の研究はもちろん大学院で勉強しながら研究もやりましたあの論文も書きましたしね、まあ、それは別に催眠がテーマだったんで催眠の研究をしてたわけではないですただまあ一応心理学という枠の中で研究活動はやってただけど今まあネット上でその催眠研究してますよって人たちのやってる研究はまあ研究にはなってないですよね なんか学会みたいなあそのいわゆるちゃんとした学会じゃないみたいな学会みたいなことをやってる人たちもいるみたいですけどもその人たちのやってる内容を読んで読んでっていうか、まあ、中身は読めないですけど、まあ、タイトルとかなんとなく概要を読む限りではあ、まあ、研, 究研究なのかなっていう、まあ、疑問符がつくような内容かなって個人的には思ってますけどね読んでいきましょうかね。と、えー、とは詰まるところ言葉 と書いてあります。うん、まあ、催眠とは言葉であるコミュニケーションですうん。これはね、うーん、だからこれが催眠とはって言ったときの、これは本当に難しいですよね。催眠とは形的には言葉 を, 言葉を使うものであり、 相手が言ってね2人以上基本的には2人以上でやるものだからコミュニケーションの技術ですっていうのはこれは別にもうほんとおっしゃる通りです、えー、これけだけどけど、まあ、何にも実は説明してないので個人的に思ってて、えーまあ、恋, 愛恋愛とは詰ま る, 詰まるところを言葉でありコミュニケーションですとか人 生, 人生とは詰まるところを言葉でありコミュニケーションですとか うんまあ、まあ学ぶこととは言葉でありコミュニケーションの技法ですとか、まあ、何でも大体当てはまってしまうようなことでまあ、まあ嘘じゃないけどな実は何も説明してなくてうーんだからその意味ではどんな人にとっても知る価値がありますっていうのは、まあ、別にこれもなんかちょっとうーん前提が違うなと思いますけどただまあ自分もねあのさっきから言ってますけども催眠をね、えー 知ったことで、えー、いろんなことをいろんな人との つ, がりつながりやいろんな知識を得て今の自分があるという意味ではこう催眠をもっといろんな人に知ってもらえれば自分のような経験とか体験する人がもっと増えてくれるんじゃないか自分にとっては良かったことだからそういった可能性が増えてくれたらいいんじゃないかっていうつもりではという思いがあるという意味ではこの催眠を持つ特別なイメージを破壊したいという気持ちは一緒ですね。 でまあ、知ってもらうには体験する以上に強力な方法はありませんってこともこれはどうしてもその催眠っていうのを、まあ、文字だけではそういうものだって理解してもうーん最終的に分 か, 分かったことにはちょっとやっぱならないんですよねそれはなかなか難しいところだなって思ってますでえー、けど実際には結構あのー 体験せずにに催眠を分かった気になっってててるる人もも結構たくさんいるんいいじゃないかなか気もしてますよねネット上にはあなんかいや多分この人催眠分かってないなってけど私は催眠を知ってますとかできますっていう人たくさんいますもんねだからもうこの体験するっていうのはまあ大事だなっていうふうに個人的には思ってますそういう意味で今の状況っていうのはなかなか難しいなと思いますね 自分も昔はあのー、対面でね、読書会とかね、えー、まあ、オフ会みたいなことをやってたりしましたけど、なかなか、この、まあ、オンラインでね、うーん、こう、オンラインでっていう可能性もわかるんですけど、どうしてもまだ僕には、このオンラインで催眠をやって、 何もなく終わらせるっていうのはちょっと今のところやりたくないなって気持ちがあるんでんこの今の状況っていうのはこの体験っていう催眠の体験っていうのはなかなかできないんだなっていうふうに思ってますねでまああのここでねこの本の目的というかが出てくるわけですけどもまあけど本当にねあのここに書かれてる通りで知識が全くない人でも本当に 最短距離でですね、催眠ができるようになるっていうのは、これは本当に嘘、偽りがないですね。しかも、必要な知識、全ての知識をですね、変異な、簡単な言葉で解説してくれてるっていうのも本当にその通りで、えー、読みやすいですよね。割とね、あの催眠界隈であの標準的なテキストって言われている、あの林先生のね、林さんの。 本林さんの文章って癖ありますよね結構癖強いですよね。回りくどかったりとかちょっとなんていうか皮肉っぽかったりとかああんかあんまり、まあ、読んだのは昔なんでちょっと、まあ、あの今読んで言ってるわけじゃないからちょっと何とも言えないですけど。 自分がまあ催眠初心者の頃に読んだ時は、うん、そういう印象でしたねあんまりスッて入ってこないし結局何何言ってるか分かんないっていうか結論が分 か, らなか分からないみたいなところもなきにしもあらずだったなっていうふうに印象を持ってますね、まあ、そういう意味では本当にこの本はですね読みやすいと思います文章が まあそのなんかね、出版社で勤務されてて、多分文章を書くのが、ね、お仕事なんだと思いますけど、自分もね、本当に、あのーしまあ、論文書くときにね、すごく、あのー、文章を書くのを鍛えられましたし、えーまあ、心理系の仕事って、まあ、研究に限らずですね、結構文章を書くんですよ、えー。記録をきちんと残さないと、あのー 意味がないからでそういう意味では仕事を始めてからも、あのー、とっても文章はあ練習したしうまくなったって個人的には思ってますね。はい、ということで、えー、第1章から2章は云々関連かんぬんということで、まあ、これはまあ そ, の そ, れそれぞれの章の説明なんで。 ちょっと割愛しますけど。で、まあ、さあの初めにの最後のところで読みますえ。催眠に関して学術的な理論とここのほん本当そうですね。自分もこのある程度学術的な理論と実践の手法をまあきちんと解説する一般向けテキストを。 っていうのは確かになかなかなかったかもしれないですね。うん、まあ専門、逆に言うと、まあ専門家向けのやつはなくはなかったんですけど、例えばですね、自分が思うのは、あれですよね、あのーさ、催眠法の実際か、え斎、ー、藤先生の本かな。 この本は、ちょっと今手元にないから確実なことは言えないんですけど、この本は理屈というか研究的な視点も書かれてたし、実践法も書かれてたんじゃなかったかなと思いますね。そういう意味では、専門家向けだったのかな、専門一般向けじゃないかなって気もしないでもないけど、けど一般向けなんだからって意味では、この催眠、 本の実際斉藤先生の本はわりかし良かったなって気はしますねこれもともと何年だったのかななんかウェブで見てる限りは2009年の版が出てるけどこれもともとは多分違くて斉藤さん斉藤利益さんうんもともとなもともとのね初版はもっと古かったな 1980年代かなぐらいの本だったような気はしますけどね。まあそれでもなんかその2009年にいい多分改訂版みたいな 新, 新版か新装版みたいなのが出てこれはあのコンパクトにまとまってよかっ た, ったなっていう気はしますね。はい。でまあまあほとんど見なせるまだ全くないと言ってないからね。でまあ自分が催眠学ぼうとしたときに 自分はね、あの、タ子先生の催眠本で、あのー、できるようになりましたけど、まあ、確かにね、あのー、そうやってもっ今になってみて、こんな本が欲しいなと思ったときにあ、欲しい本っていうのは確かにない。まあ、この本は、まあ、そういうのを目的に書かれたって意味では、まあ、本当、あのー、その通りだなっていうふうに思いますね。でまあ そうここに書いてるねあの研究を知らなくても別にいい技術はできる、うん、その通りで実際真っ当な催眠 の, あの理屈なんか知らなくても催眠術できる人はネット上に山ほどいるんでねあのそれはもうその通りだと思いますけどうんまあ、けども知ることでえー、容易になるっていうのはまあ本当にその通りだし、えー きちんと正しい理屈を知ることが、あのーまあ、催眠 の, その、まあ、応用というかまさしくその催眠ということをベースにして、えー、いろんなところに応用するっていう意味ではその催眠研究をそのきちんと理解することが必要なんじゃないかなっていうのは思いますね。うん、ということで初めに前書きでした。さあ読んでいきますか。 視聴者さんは、2名いらっしゃるのかなまあ、あの、どうせアイカ株、あ、合い株、あ、口が回んねえ。アーカイブ残すんで、アーカイブで見ていただいて全然構いません。なんか、だらだらと喋って、面白いところをクリップできたらなって気になってるんですよね。こう、最近流行るじゃないですか。動画クリップみたいな。切り取りみたいなね。こう生、生配信でのやり取りを、 面白いとこだけ切り抜くみたいな、あのー、動画をね作るっていうのが今自分のこのねヒプノロジーってチャンネルにはあのー、過去自分がツイキャスでやってたね特殊配信の音源があるんですけど、あのー、再生数がね全然まあ伸びないんですよまあそれはそうだなって個人的には思うんですよねまあ動画じゃないっていう時点で、まあ、画面がずっと一緒だっていうね だからまあラジオ感覚で聞いていただければなって個人的には思ってるんですけどもとはいえ1時間とか1時間半とか2時間とか、まあ、ひたすら僕があの本を読んで催眠について語ってるっていう音声にそれについてこれるだけの人って あ, あまあそうだよないないよなって思うんですよだからその催眠の情報発信って言った時にうん YouTube でね、催眠チャンネル今いくつか出てるみたいですけど、その催眠のね、なんかこう、理解とか、理屈とか、別にこれが絶対だって押し付けたいんじゃなくて、どんなふうなことをみんな知りたいのかなとか、どんなふうと思ってんのかなとか、逆に僕が言ってることに、こう、それは変なんじゃないかとか、わかんないんじゃないかみたいなね、ツッコミに対して、あ僕がそれはこうなんだっていうふうに答えるみたいな、そういうこう、 アクティブなねそのやり取りをその面白いとこだけを切り取って、えー、題材として、えー、使うみたいなのがこう多分今の催眠の本を読みながら、まあ、結局これ読みながら思いついたことを僕こうやってしゃべるんですけどこの思いついて喋ったところであこのここからここまでの部分ってちょっと面白いかもって。 思ったところをこう切り抜いてで、それを、例えば、催眠とは何ぞやみたいな話をしたときに、あだこうだしゃべった話がをしたときに、それをこう、うまく、今はね、これ単なる、画像、一応動画だけど、喋ってるだけだけど、これにテロップがついて、 でこう無駄なねあの余白みたいなのをこう削ってその面白いトピックだけをショートの動画で作るっていうのができたらそれは割とコンテンツとして価値があるんじゃないかっていうふうに最近思ってるんですよねだから本当はこう一人で読むんじゃなくて誰かと話しながらみたいなあるいはまあチャットで えー、書かれてることを拾いながらみたいなそういったやり方で催眠についてのこう配信っていうのをまあやってで盛り上がっていろんな話が出てでその中の面白いとこだけを取るっていうのが正直労力が少なくて済むんですよね個人的にもその。結局何が面白いか自分には分かんないから。なんか 自分が面白いと思うところと多分聞きたいあの周りの人はね面白いと思うところが近くてで、まあ、専門的な話もしたいしいやなんか素朴な話もしたいしあい実践的な話もしたいしあるいはもうなんか、まあ、こう定続的な話もしたいなって個人的には思ってるんですけど、まあ、いかんせんは盛り上がらないんです、ね、からそういったあの面白いクリップが作れるかっていうのは、まあ、疑問ですけど。 そんな意図でちょっとあとま あ, あの配信をね昨日見ててあの配信やりたいなと思ったんで試しにやってるんですけどねはいじゃあ読んでいきましょうかねえー、今何時だっけまあ12時ぐらいまでには終わりたいと思ってますお付き合いください、えー、催眠とは何か、えー、これは意外に答えるのが難しい質問です そうですね催眠とは何かって、まあ、僕が今例えばあのストレートに問われたところで催眠とはこうですっていうのはなかなか確かに答えづらいでこれは1、えー、つはここに書かれてるんですけど催眠は定義からメカニズムに至るま で, で見解があるみたいなの書いてあるんですけどこのカテゴリーの問題なんですよね 催眠とは何ぞやみたいな話になったときに何て言うんだろうこれはねあの時々自分があのネタにしますけど、まあ、2チャンネル、ね、あの掲示板の中に心はどこにあるのっていうねあの有名な、えー、板があったんですよね今だにあるかな 2チャンネルの心理学版名スレーっ て, 言って、ね、心ってどこにあるのっていうね、えー、やつがあるんですけどで こ,、まあ、この議論がね多分この議論ってまあすごく本当に、あのー、心理学の入門にはあのもってこいなあのちょっと難しい議論になってんだけれどもそれとも多分ワクワクしながら読めるんじゃないかと思うんですけどこの心ってどこにあるのっていうのと一緒でこの。 この心ってどこにあるのっていうのって催眠って何っていうのとお前に出てこの質問がカテゴリーエラーになってるんですよねでこの心ってどこにあるのっていう、えー、それでねよくなったのは大学って大学って何ですかみたいな質問とか大学とはどこにあるんですかみたいな質問っていうのはこれあのー、答えるの難しいよねって、まあ、それは心ってどこにあるのと一緒だよねって話で、まあ、例に出てくるんですけど大学って どこにあるんですか大学って何ですか大学とはみたいな聞いた時に「いや大学ってのは建物の話なのか?」って「いう、ね、大学って何ですか?」って言われて「いや大学は東京大学ならねあの本郷にあるこの土地にあるこの敷地内が大学です」ってそれはけど間違った答えじゃないわけですよね「大学って何ですか?」って言われた時に「この建物ですよ」って言われた時に それはまあその答えとしては間違ってるけれどもけどその実はその大学って何って言った時 の, その質問とその答えってえちょっと実はちぐはぐになってるというかそのカテゴリーが違うって話ですよね。で催眠とは何ぞやって言った時のその答えについてもそのメカニズムの話をしているのかそれともその操作的な定義の話をしているのかそこら辺のですねその厳密さがないから僕が思う最強の催眠がこう。 広まっているというか、ま あ, あのいっぱい出てくるわけですよ。催眠とはこういうもんだよ。みたいな話を言ってくるわけですよね。まあ、けど、このその催眠とはこういうもんだよっていうのはうーん。ま多分個別の話だったりとか、催眠では幻覚が見れます。催眠とはそういうもんですって言ったら、それはまあ間違いじゃないけど、それが全てなのかとか全てを説明できてるのかっていうとそうじゃないですよね。って話で、えー、催眠とはコミュニケーションです。 っていうのもこの説明も嘘じゃなくて催眠はまあ基本的にはこう2人以上のね相手方がいてなんかまあ言葉それはまあ音に発せれるかどうか置いといて何らかのこうやり取りがあるから催眠にコミュニケーションは必須で催眠とはコミュニケーションですっていうのも全く嘘じゃないんだけど そ, れその説明は間違ってないんだけど説明できてないっていうところだけどそういった説明というかがまあたくさん 溢れてる現状がありますよねだからこの催眠って何って言った時にそこら辺のなんかあのお話ができない人とはあのー、ちょっとちゃんとこの話ができないっていうふうに個人的には思ってるんです。そのメカニズムの話なのか催眠とはあのこういった状況でこう い, こういったものがあの条件なんですみたいなその操作的な話なのかとかね。そこら辺を、あのー ちゃんと話してる人ってなかなかネット上にはいないですよね。僕はよくあのその清水先生のね。催眠の定義を引っ張り出してくるわけですよ。よ、えー、あれはまあその催眠とは何なのかっていうことをまあ、総合的にね。言葉で言い表してると思うんですけど、お互いが催眠と認識した上でっていうふうにあそこの定義には書かれてるわけですよね。 これでだいぶいろんなものがすっきりしてるって個人的には思 う, 思うわけですよ。今までこ こ, でここまで読んできた中で、催眠とはコミュニケーションですとか、じゃ催眠と同じことが実はもう世の中いっぱい起きてますと、あの暗示からあなたは逃れられてません、だからあなたは日常的に催眠にかかってますっていうふうに言う。で、それは一部はあの嘘じゃなくて、あの本当にその通りだっていうふうに思うんですけど、あのー、ちょっとやっぱけど違うよなって思ってて。 催眠とはこれが催眠なんだってやっぱお互いが分かってる上で起きるものが催眠なんだってそれ以外のものは催眠と同じメカニズムなのかもしれないけれども催眠じゃないんだっていうふうに切っちゃった方がすごくシンプルになると思うんですよねそうむしろむしろ昔の方がシンプルだったんじゃないかなと思うんだけれどもうーん なんだろう催眠をもっとすごく見せたいみたいな催眠ができることで私はもっとこんなにすごいんですってことを見せたい人たちが催眠とはコミュニケーションだから催眠ができればコミュニケーションがうまくなるんですとか催眠ができればこう人をなんか操れるからもっとすごいんですみたいなそういったことのまあなんか気持ちがの表れなのかなっていうかその催眠をね拡張してっちゃったみたいなところは違うよなっていうふうに個人的には思ってますよね。 一時期ねだから催眠レネッサンスって言って原点回帰しましょうよと催眠とはあくまで催眠だからあ催眠やりますよって言った中で、えー、お互いがそのもとである催眠的な働きかけによる催眠的な反応が起きることじゃないのっていうシンプルじゃないのそっちの方がっていう風に個人的には思っててそう 戻, る戻りませんかみたいな話をしたんですけどねなかなか。 あのー、結果が戻らなかった気はすごいしますけどなんでここら辺のなんかそのカテゴリー的な話ね、えー、催眠その催眠なんつったらいいのかな催眠とはって言った時のその定義的なところねメカニズムの話をする人とその操作的な定義をする人と まあ、哲学的な話をする人と俺 は, 俺はこうだったみたいな個 人, 個人の経験 の, その個別の例を話す人とみたいなねそれぞれが催眠とは何ぞやみたいな話をしててまあ話が噛み合うわけがないんですよねでまあ噛み合うわけがないからみんな嫌になってその催眠とは何だみたいなのはもういいよと催眠が何なのか は, もはっきりしなくていいから催眠できるようになればいいし催眠で楽しむのはいいよねみたいな流れが今のところあるような気がしますよね うん、あ別になんかみんながみん な, なんかあの研究的な話をしろっていう気は全くないけれども、うん、だけどまあせめてなんかそういう話はした方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけどねなかなかそこはうまくいかないなっていうふうに思っちゃいますねはいでま あ, あ1「催眠」とは何か催眠におまつわる誤解 えー、催眠という言葉は誰もが知っています。決して馴染みのない単語ではないです。<音声>ここら辺は私は、まあ、そうだね。催眠は眠ってるんじゃないかっていう。催眠はまあ眠ってないですよね。催眠中は自由意志がなくなる。操られちゃう、えー。そもそも自由意志があるのかっていう問題がすごく僕個人的には思いますけど、そもそも自由意志がないんだから。 催眠中に自由意志がなくなるっていうのはそれは違うんじゃないかって思いますけどまあ術者に完全に操られるっていうのはそんなことはないですね前世の記憶が思い出される前世の記憶だと思ってるものが思い出されることはあるけどそれが前世かどうかは分からないですよね、えー、催眠中に残ったことは全て忘れてしまう経験したことを、まあ、思い出せないことがある可能性はゼロじゃないけれども忘れることはできませんね経験したことは残ってます 催眠とは、オカルトや超自然的な現象の類です。これは全く違います。催眠とは催眠術師の備えた能力である。催眠とは能力であるっていう、この説明は間違いですね。最初にこのようなイメージを正しておきましょう。これらは全て間違ったものです。催眠について。 そうですねえーまあ、誤解の方が広まってる俺催眠術師で催眠わかってるよ私は催眠の専門家ですって言ってる人も、えー、誤解を広めてる 現, 現状ですね自分が正しいと思ってるのが一番怖いで、まあ、ネガティブなイメージもありますよねうん確かにまあ催眠できますよって言ってへえすごいってまあなんとなくそういった雰囲気もなんかないけど 怖いって言われることもあるし「あえー、そうなんだすごいね」って言いつつもいこいつやばいやつだなって思われてることが多々ありますね自分はね催眠やっててもちろんャミやりますよって言った話したことはいっぱいありますからそんな経験は山ほどありますねまあ歴史の話はあと出てくるとでまあそのさっきの裏返すと正しい催眠の理解催眠と睡眠は全く異なる状態であるそうですねえっと全く違いますね 催眠中も催眠を体験する人の意識が意思が失われることはなく本人が嫌なことは実現されないこの話もこの話もこの話もよくよく出る話だな あ, あコメントありがとうございますちょっとそうですね世の中の催眠が溢れてる催眠とは暗示であるっていうね伝説もそれって何も説明してないよっていうふうにね思いますよねそうどちらかというと世の中は催眠に溢れてるの催眠はまあその催眠イコール暗示 ってい う, ふうにまあだけどまあそもそも何かその催眠を正しく理解してないからいやいやあれは催眠なんですよ実はっていう人いっぱいいますよね。それって暗示じゃないのって。いや暗 示, 暗示って催眠じゃないですかみたいな。いや暗示と催眠は違うでしょって言いたいすごい突っ込みたくなるけどなんかもうそこはもうふわっとしてますよねみんな。 のこうか 催, 眠催眠をやる人は、まあ、昔から言ってますけど催眠をやる人はこう言葉を使って 相, 相手をこう、まあ、ある意味誘導していくっていうのはそれはまあ事実だと思うんですけどそのくせその言葉の使い方とか普段喋ってるそってんるところに全く気を使っている感じがしないのがなんやねんっていうみたいな気持ちはすごくある。ふわっとしてますよねみたいな でなんか細かいこと言うとうるせえなって言われるからいやいやいやい や, いや催眠やってんじゃないんですかっていうふうにね思いますけどはいあすいませんチャットコメントありがとうございますあのこういった話が出るとね、あのー、切り抜きが作りやすいんであり が, ありがたいなと思いますけどえー、この催眠中に嫌なことは実現されないっていうのはもうこれは論争がずっとありますよね うん で, えー、でこれもだからさっきのカテゴリーの話なんですけど「催眠で」っていうのを指したときにその催眠という作用のみを持って嫌なことをさせることができるのかっていう厳密なお話をするとこれはノーっていうふうに僕は答えています。 それによよっってて、えー、本人が嫌が嫌いるるうななここととをすることはできないただ、えー、それって無理な話で、えー、催眠をやってる状況において純粋なその催眠っていう作用みたいなものだけじゃないそれを含めて催眠だっていう、まあ、もちろんその議論はあるけれどもその僕が思うその催眠と言われているその競技の作用 効果みたいなものだけ思ってななことはできないただ催眠が起きている状況ってのはその催眠を抜きにして相手の嫌なことを引き起こすことができる現状だからそこに催眠が作用があろうがなかろうが嫌なことはさせられると思ってるでこれを勘違いして催眠で嫌なことがさせられるっていう人といや催眠でさ嫌なことはさせられないっていう人たちに分かれてる。現に俺は催眠を使って こんな相手が嫌だと思ってることをさせることができたんだ個別の事例を出して催眠で嫌なことをさせられることができるっていう主張をする人がいるでそれがあったことは事実なんだというふうにまあ別に否定するつもりは全くないけどそれは催眠によってではないんじゃないですかっていう疑問はいつも投げかけたいと思ってるパワハラとかああそうですねありがとうございますそうそうそうそうパワハラみたいなねその関係性 を, を, をとか状況を 背景にしたハラスメント的な行為がその催眠純粋な催眠っていうのがま あ, あるかないか置いといてもし純粋な催眠というものがあるんであればそれとは別に必ずそれが生じてるから嫌なことが起きてるんですよねっていうまさしくあの鳥木さんが言うように脅しパワハラみたいなものがその催眠の中で起きやすい構造なんだよってことを理解してない。 それまあ、むしろそれも含めて催眠だっていうふうに思ってる節がある人たちが世の中にはいるしで、まあ、パワハラやってる人はそのなんかパワハラやってるっていう理解がないんですよね基本的には<笑>俺はパワハラしてやるぞって言ってパワハラしてる人は基本的にはいないんですよそれと同じで、えー、そのパワハラ構造みたいなものをその催眠に持ち込んでる人は自分はそういったものをやってる気持ちは全くない 俺はうまい催眠術師でほらこんなに相手が嫌がってることをさせられたんだぜって思ってるっていうこの最悪な状況、うん、で個別の事例を出されたらそれを否定する気は全くないんだけれどもそれを催眠でっていうのはやめてくださいっていうふうに個人的にはずっと思ってますね。 だから、こ の, その催眠中でっていうその純粋、純粋な催眠っていうのも、この言い方、すごく嫌なんだけど、まあ、純粋な催眠がもしあるとすれば、純粋な催眠っていうものは、意思があのうた失われることは絶対ないし、本人が嫌だと思ってることは絶対起きないですよ、これは間違いない。ただ、催眠をやってる場面では、その他の要素として、ハラスメントが起きやすいし、多くの催眠術師は、まあ、それを使って催眠をかけている。 でまあ、それは正直僕もあの、まあ、それを使わない手はないと思ってるけどけど僕はそういうのが嫌いになったからそういった催眠はやらなくなっただけど世の中の催眠のニーズとかあイメージとかはそういったも の, はものだから、あのーまあ、ほぼほぼどんなにやっても大体あのそれはあるでそれを無自覚にやってる人ほどたちが悪いっていうふうに思ってるね 何でもいいけどパワハラをやってる人は自分がパワハラをやってるって気持ちは全くない。催眠で、えー、嫌なことさせてる人は実はそういったその催眠とは全く別のところでその従わるざるを得ない状況を作ってるんだけどそれを理解してないだからこの催眠で嫌なことできるよって言ってる人はまあそんな人とは関わらない方がいいですよ。 間違いなくパワハラ野郎ですよ、うん、無自覚なパワハラ野郎だからねでまあこの話またちょっともう続きますけど、えー、まあその催眠で嫌なことはできるできない催眠を人を殺せますかいや殺せないよけどまあ本当はうまくやればできるんだけどまああのできるって言ったらいろいろ問題があるから、まあ、一応できないことになってるんだけどねまあけどやり方次第だよみたいなことを言う人もいるえどうやってやるんですかって言ったら いいやいやだから例えばこう屋上に立ってここは安全なところであなたにはこうね安全ロープがついてまってそれってもしてんじゃんって話で催眠でもなんでもないよねでなんかその案じたことしたことすら忘れちゃったらいいんですよって言うけどそんなそんなうまくいくわけないじゃんやってみてくださいよって僕は思いますね案じしたことを忘れる ことはありますよあ忘れたふうに振る舞うことは確かにありますけどそれは許容できる中でっていうことを分かってないいやあなたはその暗示されたことすら忘れて実際そうなってしまうよって暗示は確かにあるし、えー、そういうふうに振る舞うこともある現実にじゃああなたは、えっと、このあと屋上に登ってって、えー、気持ちよく空に 飛, べ飛び、ね、ビルから飛び降りてあなたは鳥になりますよって で、この暗示したことすら忘れて、あなたは必ずそうなりますよって言って、ほら、うまくやればできるんだけど、みんなそれを言わないんだよねとか言って、じゃあやってみてくださいよって、絶対できないから。断言できますよ。催眠ってそういうもんじゃないから。だから、そんなこと言う人は催眠を理解してない。まあ、目先のね、そのお遊び と, 言と、まあまあ言い訳、ごめんなさいね、きつい言い方になっちゃって、お遊びのね、ごっこ遊びの中で、お互いがね、や, や, や, ってやれる範囲でやってる中で起きたことで、 えー、人, 人を殺せますよなんて簡単に言う催眠術師とはあ付き合わない方がいいですよけど周りにそんな人いっぱいいますよね催眠やってる人ってそんな人たちばっかじゃないですかと思いますえー、催眠によって思い出されるのは本人の記憶のある範囲のことに限る うんまあ記憶のある範囲っていうのはこれねそう、あのー、例えばもの今まで知ってた物語とかそこから類推されるものとか、まあ、この範囲は限りなく広いから本人が全く知ら な, さ知らないであろう忘れてるはだろう、まあ、知らなかっただろうってことすら出てくることはあるだから必ずしも経験したことだけ見聞きしたものだけではなくて 見聞きしたものの経験したきたものから作られる想像されたものも引き出されることがあるからさも知らなかったことが出てくるっていう現象は実際にある、うん、だけど、まあ、いわゆるる前世みたいいいななこことはないこれも断言できるいやいやいやあの前世の記憶の研究ありますよねっていうのは、まあ、あるんじゃないですかって言え 言いますけどだけどないですよ。そんなことありません。えー、催眠中の記憶喪失は極めてまれである。あ、この書き方はまあうまいですね。うん。まあ、絶対ないっていうふうに言ったらまあまずいかな、えー。催眠は心理学や医学などの学問領域で実践研究されてきた現象である。もうその通りですね。で、催眠とは催眠を体験する人の備えた能力である。うん。まあ、ここはね、 まあ、この本のまあコンセプトだからね、催眠は催眠のかかる側の能力だよっていう、それはまあその、そういうコンセプトで書かれてるんだでいいと思いますけど、まあ、まあ、いつはね、僕言ってますけど、それその催眠という現象が起きるのはあ、かかる側っていうのももちろんね、大事なんだけれども、これはもうさ、それは完全に相互作用で起きるものだから、かける側の持っているものとか、そ, そことの組み合わせで起きるものだから、まあ、全てが全て、えーまあ、催眠、 っていうふうに言い切っちゃうのはちょっと違うただまあこれも、まあ、この話もまあ何回も繰り返していますけどあのーまあ、催眠とは結局全て自己催眠であるっていう言説と一緒ですよね催眠はかかる側があ結局起きてるんだから全てはかかる側の問題であるっていうのはうまあ、まあ、ある一面ではその通りなんだけど うーんいやちょっとそれはまあ極端だよねっていつも僕は言ってますね。そ, のまあまあそれもまあその方便として嘘としてというか説明としてねあのそういうふうに使うことはあるそまさしくそのなんだろうサジェストンというかそのま暗 示, 暗示的な意味というかその示唆としてそういうものだよ っていうことはもちろん使うけど事実そうかと言われるとそれはちょっとね違うなって個人的には思ってますねはい、えー、次「催眠は理論も実践もまずは誤解を正すところから始まります」「催眠を行う時には最初に被験者の誤った信理を解くことがかな欠かせません」そうですね えー、催眠信念ってね、あのー、催眠状態信念かあの研究清水先生の研究がありましたけれども、えー、催眠状態をどういうふうに思っているのかっていうことがその催眠の行動というか催眠的な反応を引き起こすことに強く影響しているっていう研究がありますよねだからあのー、まあ平易 に, に言えば、あのー、誤った催眠に関する理解を 解いてあげようっていうのはあのその通りだし、えーまあ、逆, に逆に言えばとか難しく言えば催眠正しい催眠状態信念をあ作ることで催眠反応を引 き, 起こすこあ引き起こす確率が高くなるっていうふうに、まあ、言い換えることもできるのかなと思いますけどでこれは、まああのーまあ、催眠やってる人だったら誰しもが、ね、経験的に思ってることで、えー、催眠 やりますよって怖いですって言ってその状態のままじゃあやりますここ見てくださいみたいなことをやってうまくいく可能性は限りなく低い、えー、それは経験的にもわかるし研究的にもそうだしこれは間違いなくそ う, うでその催眠状態信念みたいなとか、まあ、催眠に対する考え方理解みたいなのを作る上で まあ、嘘嘘みたいなことを使っちゃうっていうのはちょっと極端なことを使うのは僕はあまり好きじゃない、まあ、こういうこともありますよっていうゼロではないけどねはい、はい、ということで催眠の定義、えー、では催眠を一言で説明すると何なのだと問いたくなってきたところでその定義を見てみることにします このね、催眠の定義をね、よく持ってきて、えー、もう催眠とは状態であるとか言うんだけどこれ、権威主義的ですよね APA の催眠の理論であってこれが正しいんだみたいな。 のはうん、別にこれが間違ってると思わないけどこれは本当に最大公約数的に、まあ、いろんなところの取り入れつつ、まあ、なんとなく催眠を説明しましょうみたいなやつ で, で、まあ、これがきちんと逆に、まあ、ないから催眠なんかちゃんと定義がないんだみたいな言説する人もまあいますけどそういうことじゃないですよね。たたただまあ一つの指標とととととししし、ね、しててちちゃゃんん学会催眠をちゃんとや、まあ、研究したりするる部門があるところでは あこういあのバリエーションがある中でも、まあ、共通的に見られるのはこういうところでしょっていう定義があのちゃんとされてるってことにはまあ意義があ る, あるなっていうふうには思ってますけどこれはねけど、まあ、こ の, 後の多分あとの多分解説でいろいろツッコミが入るんですけども正直使いづらいですよねじゃあ「催眠やりますよ」って言って、えー「催眠って何なんですか?」って言っていや「催眠ってこんなもんなんですよ」いや「睡眠じゃ」 睡眠とは異なりますよみたいな話とかね、いやいやいや、意識は失われないですよ、嫌なことできませんよみたいな誤解を解く中で、いやいや、まあ、あのアメリカの、ね、学会の催眠部門ってところが催眠体なので、こういうふうに定義してるんですよ。催眠とはですね、暗示に反応する能力の高まりが特徴的な注意の集中と周囲の気づきの低下を伴う意識状態のことなんですって言って、 えー、催眠状態に対して、なんかこう、好意的な態度とか、えー、心理信念が作られるかっていうと、まあ、正直無理ですよね。うん、だからこれはまあ、学問的なね、その、もともとしかも英語だから、日本語に訳すと、すごいなんか助長になっちゃいますけど、ものだから、まあ、これはまあ、参考としてねってことですよね、思ってます。こ の, このなんか、この APA の話を出されて、催眠の定義の話をしてくる人とは、ちょっともうなんか、そうなんですねっていう話。 あんんまりななか興味が持ていいですねはいえー、次、えー、と日常的な言葉で噛み砕くと、まあ、催眠とはま、えー、でさっき言ってたねその世の中には催眠が溢れているって話でこの場合の催眠って暗示のことを指していることが多いですよねっていうね鶴斐さんの発言がありましたけれど、まあ、このねこの催眠とこの暗示が、まあ 切って切り離せないっていう話がね、ここになって出てきましたけど、まあまあそれ、まあさまあ、その話はこの後出てくるから、その話、出てきたときの話しますけど、まあ、その APA のね、その定義を、噛み砕くとっていうふうになって、まあ、噛み砕かれてるんですけど、うーん、催眠とは周りのものだ気にならなくなり、うーん、まあ、確かに、確かにそうかって言われたら、うん、そうだな 確かにそ う, そうかなっていう感じ。おお、そうだよねっていうか、うん、いや、まあ、そうだ、そうかなみたいな感じ。なんか、絶対、なんか、まあ、これが、その、催眠の、なんか、必要条件なのかみたいな、その、気になってたら、じゃあ、催眠ならないのみたいなことは、まあ、そうじゃなそこまでじゃないんじゃないかなって気がするから、まあまあ、そうだなって感じ。で注意を 一点に集中してるっていうこ の, この、まあ、ちょっと ご, ごめんなさい原文を読まなきゃ分かんないけどこの「注意」がどういう単語を持ってきてるかちょっと分からないですけどこの「注意」っていうその単語がそのどういったものを指してるのかでいつも自分はそのはっきり分からないんですよ注意の集中だっていうふうにね、あのー、言われるんですよね催眠とはは注意のの集中だっていうのは、まあ、よく あの説明で使われるんですけど注 意, 注意って何なんだよっていう注意があるとかないとかってどういうことでじゃあ そ,、まあそのまあそもそもある注意がある人と注意のない人みたいなのがまあ仮にあったとして、まあ、注意っていうものがあるんだとしてじゃあ注意が集中してるってどういうことっていうねそれって測れんのって分かるのっていう。 のはいつも疑問にあってなんとなくなんとなくさっきのね周りが気にならなくなるまあ確かに周り気にならなくなるな気にしてる感じじゃ確かに素振りはないなうんまあなんとなくこれわかるただこの注意の集中があるっていうのは正直いやまあなんかそう言われると集中してるよなってなるんだけどけどじゃあいざ注意って何なのとか注意が集中してるってうのはじゃあ何なのって言われた時に 自分明確な指標とか判断することがないからこれについては、うんまあ、そういうふうに見えるしそういうふうに思うところもあるけれどもこれはなんかあんま自分の中では鵜呑みできないと思ってますねうん周りが気にならなくなってるってのはまあそうかなだけどまあそうじゃない時もあるかな注意の集中はそのその注意とは何なのか、まあ、意識が何なのかってのもねも問題ですけどまあ注意 って何なんだみたいな話が僕にはちょっとこのここで言う注意が何なのかが分からないっていうのでいつもあのなんか注意の集中ですって言わないようにしてますね今でも暗示に反応しやすくなった状態っていうのはうんまあこれはそうだなと思うでまあここの穴 こ, こ, でここで言う暗示がじゃあ何なのかっていうのはまあ難しいんだけれども まあ、けど暗示に反応しやすくなった状態っていうのはそうだからその APA の, その定義を噛み砕くとまあこういうふうになるんだけどまあ、注意の集中っていうのはちょっとあんまりなんか明確さがないからでまあ周りのことが気にならなくなってるってのはまあそんな感じはするからまあこれはまあ取り入れてもいいんじゃないかなって気はするけれども必ずしもそうじゃなきゃ催眠じゃないってことでもないからまあ、あくまでもまあそういうこともあるよねっていうぐらいな感じで暗示に反応しやすくなってるって っていうのはこれはまあそうだなっていう気はするのでじゃあまあ催眠っていうのは結局コアなところとしてはその暗示の反応しやすさの問題でしょっていうのはうんまあある意味一つ、あのー、正解っていうか答えの一つなのかなっていう気はすごいするね。じゃあまあ暗示は何なのかって話がまあここから出てくるわけですよね。でまああのー 催眠誘導と暗示がありますよ。二大プロセスですよと。と、まあ、構成、まあ、ここの書き方上手ですよね。プロセスにより構成されると考えられています。ここ断言してないんですよね。一般的な考え。受け身で書くね。考えられている。まあ、論文の書き方だよ<笑>、うんえー、で で、オーソドックスな流れですって。まあ、これはだから、まあ、そうじゃないのもあるんだよってことをね、書かれてますよね。まあ、どのように区別されるんですかっていう話で、えー、催眠誘導と暗示というところに入っていくということですね。23時46分、あと15分ぐらい。12時に終わりますよ。えー、催眠誘導と暗示、えー、ということですね。えー、催眠誘導とは、催眠暗示を行うための準備。えー、なるほどねで。催眠誘導とは、まあ、手続き。 ですまあ、だからま あ, まあこれはまあその通りだな催眠を引き起こすための手続き全般は催眠誘導ですよということですよね。で催眠だからまあ催眠はそのさっき言った暗示に反応しやすくなった状態 を, を作るための手続きですよっていうのはこれはまあけどあのそれはまあ大まかに合ってる感じがすごいしますよね。でまあリラックスを促し達成 することに集中、まあ、だから課題にね、課題達成みたいなね、あの理論がありますけど、これはまあ、けど本当にそうだと僕は思ってますけど、えー、達成すべきことに集中できる。まあ、この、自分はさっき言ったように集中って言葉あんまり好きじゃないかな。集中って何なんだよ、話で。これは前をつばだと思ってますけど、まあ、達成すべきことにいい、うん。集中って何なんだろうな。 時 間, 時間に対するそ の, そ, のことのその行動に対する頻度みたいな感じんむしろ動機づけるって言った方が僕はいいと思いますけどね達成すべきことに動機づけ る, づけるモチベーションが持てるように手助けしてきますみたいなでリラックスは正直これあんまりいい意味があるのかないのか自分はちょっと分かんないですねそのそ催眠のその 思っているそのイメージの中でこうなんかリラックスするものだっていうそのイメージを持ってる人にとってはそれそういった行動をすることでえ案に反応しやすい構えができるっていうのはあるからそれを相手がそれを持ってるんだったら使わない手はないんだけれども。 そのリラックスがないと催眠じゃないのかって言われると別にリラックスは必須じゃないというふうに僕は思ってますねただその課題に対する集中というか、まあ、動機づけみたいなところは必要だと思ってますねそれをその催眠誘導のプロセスとするかそれとそれ自体が催眠なのかっていうまあことはありますけどね でまあその催眠の必要性、催眠誘導の必要性については、立場があり、まあ、誘導は必須でないという考えたりますっていうね。うまあ、確かにその通り。はい、えー。暗示とは体験や意識、行動の変性をもたらすような言葉ですうそうね。ここら辺ですよね。その、えー、ただ、なんだろう。ここがだからまあ、まあ、面白いところで。えっと 開かないでください。開いちゃいけません。命令とかね、お願い。開かないでください。みたいな。あでこれはそのなんかレトリックとして、文法的なね、お話として、開かないでくださいっていう文章とかね、えー、開くなっていうその命令系だっていう、その言語的なね、レトリックとしての命令やお願いではない。そういったレトリック ではないけれども結果的にはそういったことをしてるんだよっていう理解っていうのはあの催眠をやる上で必須だなっていうふうに思ってるんですね形上を表面上は命令はしてない定てなんですよお願いもしてない定なんですけ ど, けど実際はお願いしてるんですよ、えー、文脈上コンテキスト上はね だからなんか催眠状態になればその催眠暗示になるで、まあ、その催眠とはその暗示に反応しやすくなるっていうね話が今までちょっとしてきましたけどその素朴になんか催眠状態になればその暗示っていうのがなんか無意識にポーンって入ってなぜかその通り日本人 の, その意識じゃないところでなってしまうっていうそのシンプルな催眠の理解の仕方は あのー、ダメだよっていうのはもうずっと言ってるんですけどそのレトリックっていうかまあその言葉のね表面的な部分として暗示っていうのは命令ではないしお願い依頼でもないんだけれども機能として機能としては、えー、命令やあ依頼を行っているんだよ実はっていうところが催眠のミソ。ただあのー そのしてない体になってるから表面上はしてないんですよ<笑>で。ここら辺の言葉の表面的な記載ぶりと実際の機能の違いみたいなところをこのバグみたいなところを利用するのが、まあ、催眠の面白いところだし、まあ、そういったバ グ, がバグがあることは別に催眠に限ったことじゃないから。 あまあ催眠を理解する上で世の中のそういったバグをねあの見るっていうのはまあ面白いなと思いますけどただまあ催眠とは催眠とお互いが認識している上のものなんでまあ催眠やるよねって言ったその認識の上でこういったバグをね使ってえ依頼や命令という形を表面的には取らないそうじゃない体でそれをするっていうのがまあ催眠の面白さですよねっていうお話。 表 面, 上は表面上は命令ではないし依頼ではないそれをやっちゃったらもう違うよって話ねああ催眠のフィールドそう建前とかそういう手みたいなのが、ね、聞いてきますそうなんですよねそう でまあね、あの鶴吉さんもねお笑いが好きですけどそのここら辺のこのギャップみたいなところってそのコミュニケーションの中で、あのー、使い方によってはお笑いになるしあの面白さになるし使い方によってはパワハラになるしで、まあ、そういったものがその世の中に溢れてるっていうのは嘘じゃないからその暗示がその世の中に溢れててで暗示が催眠でっていうんであれば世の中は催眠に溢れてるっていうのは そのまああのー、別にその全くあの嘘だというふうには思わないけれどもただなんかそ、そういうことを言い始めちゃったらなんかもう何でもかんでもありだから違うよねっていう気持ちはあるって話ですよね。はい、読みます、えー、先ほど紹介した米国心理学会催眠部門の提起は確かそうですね。まあ、この 暗示という言葉がブラックボックスに入ったままっていうのは、まあ、その通りですね。まあ、その命令や依頼というその、まあ、表面上はそういったものではなく、そういったなんか相手にその変容を起こすための働きかけ全般みたいなことを言ってて、まあ、ちょっとこれは確かにぼやっとしてるから、うん、そう、だから。 催眠ととは暗示であるとだから暗示すればいいんだよ。世の中には暗示がありますよとか、で暗示とはコミュニケーションですよってなんか説明してるようで実は何も説明してないっていうね。けどま あ, あの世の中、催眠のねあの話してる人たは説明してるようで何にも説明してないですからね。みんな。催眠研究やってますって人も。どっかで何だったかな。催眠とは脳の主観であるとか言ってる人かな。脳の主観って何やねんみたいな。<笑>本気かこの人はって思ったですからね。 みどころも何もなんかなんかもツつっつ突 っ, っ, っ込める突っ込めるレベルじゃないぞっていう。ッ ん, ん, うう ん,、ね ん, ね、んなツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツうツッなんツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッ 本当にびっくりするなんかいやこの話議論ができないなと思ったねそれでなんかあのー、私は催眠をちゃんとやってますって言ってるからもう、まあ、びっくりだなはいえー、っとまあそうだから暗示がね、まあ、まあふわっとしてるの確かにそうでまあまあ立場が違えば催眠の理解が異なってるってのもまあそうだね、まあ、とはいえとはいえですけど催眠の 脳が歯間って、うん、イメージ法のスクリプトそうそうそ う, そうなんかね、まあ、比喩表現としては分かるけど催眠とは脳の主観ですって言われた時に「は?」ってね「は?」ってなんえ何だろうそれって」っていうなんかなんかもうその言葉自体で何かもうなんか何言ってるか分かんないからなんか何か 何, 何も言えねえって感じになっちゃいます自分はね、まあ、立場が違えば催眠の理論が違うっていうのはまあまあ本当にその通りだなって思うんですけど だけどなんかその今大きなその催眠 の, その考え方のってそんなに種類ないんですよね。うんだからまあまあ心理的機能の一つでまあその帰りが主にいい主としたまあ心理的な機能だっていう人といやいやいやいや。 なんだろうまあ社会的な中で引き起こされるまあ行動みたいなまあそ の, まあそのまあ切り口の問題だからうんまあ役割だとかそういった流れまあ認知的な話もだからまあ認知的な話とまあ社会行動的な話 のまあまあ、大体その大まかに分かれると2つの立場かな、まあ、その中でもちょっとずつ違いはあるけどでそれは別になんかその切り口の問題であって別にそれぞれが必ず相反することを言ってるわけではなくて、まあ、理解のレベルの問題というかでさっき言った「大学大学って何ですか?」って言って大学は 建物のことですって言ってて言もそれも一概的に間違ってないけど大学とは教育を行う機能のことですって言ってるのもまあ間違いじゃないよねってい う, うなんかそこはカテゴリーの違いであってそれは別にお互いが間違ってるとか合ってるとかじゃないというふうに思ってて、うん、んまあ立場の違いって言ってもまあだから他に何があるんだろうな他に何なんだろうな だけど大きく2つなんじゃないですかね。なんか今のところ収束されてってるのは。でそれがそれぞれなんかそのバチバチになんか状態があるとかないとかなんか1つの論争じゃなくてさっき今言ったようなそのカテゴリーの違いというか切り口の違いの問題だからなんか両方両方知っててりゃ両方の理解でいいんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですよね。だから自分も乖離的な 説明とか理解をすることもあるしただまあ僕はもちろん思うとしてはどちらかというと社会心理学的なものとかあるいは行動分析的な理解をして説明というかはしてるんですけどね。うん、立場が違えばって言ってじゃあ 俺, 俺が考えた素人最強俺様催眠理論もいいでしょっていうのはいや違うそれは違うよねって。 なんかずーっと言ってんだけどお、まあけど理解してくれないね。はい、えー、あ時間となってしまいました。あんまり夜遅くまでやってもね、皆さん大変ですし。えー、今で何分喋ったんだえっ、ー、と、どこで見るんだあライブ時間1時間36分ですね。 1時間36分。1人で喋れるっていう。これもまあ、1つの能力ですかね。本を読みながら思いついたことを喋り続けるっていうね、えー。最大、最大見ていただいたときは5名の方。あ1名あれ、ないし2名の方が見ていただいたということで、ありがとうございました。 これがね、誰かがきあの切り抜き自由なんでここ面白いなと思ったらあのクリ、あのー、切り抜いていただいて自由に使っていただいて全然構わないとい う, ふうな感じなんですけど、まあ、そ, うそうは言っても多分誰もそんなことやってくれないから<笑>自分で面白いなと思ったところを切り抜いてあのテロップつけて、あのー、なんかショートで貼るときっと。あのー 面白いんじゃないかなと個人的には思ってるんですけどまあそこまでの労力があるかどうかはちょっと何とも言えないですけど あ, 鶴木さんありがとうございましたあのチャットコメント頂 い, いてあのコメントがあるとまたそこであの話が広がるんですごい面白くなったと思いますえっとね今週、まあ、ちょっと今日はテスト的な感じでやったんですけど、まあ、今週ねえっと明日明後日とできたらまああともうちょっとだけあのやりたいなと思ってますんで あの実践編は特に多分本読んでなんか解説してもまあまあそんな面白くないんだけどこのまあ第一章の部分 の, その理論的なところと歴史的なところはあのまあ面白いかなっていうふうに思うんであの読んだところが記憶に残せたらなというふうには思ってますけどダメだなどうしてもちょっと辛口になっちゃってうんこう人当たりがよくないよねうんまあそういう もうよく分かってるんですけど。まあ、好きに喋らせてくださいってことですね。ということで、えっ、ー、とー、以上になります。お疲れ様でした。あの、配信、聞いていただいたことありがとうございました。あの、アーカイブはあの基本的に残ってますんで、あの、見たあの最初の方、どんな喋ってたのかっていうのを見たかったら、遡ってみてください。ということで、あの、会えたらまた明日会いましょう。お疲れ様でした。バイバイ。